どうもう、むっぽいの A&BI をご覧の皆様、おはようございます。いやー、今日はですね、えー、富山県の、あ、すみません、寒くて固まってました。いやー、あのね、ほんまに寒いんですよ、あの、テントがね、の重要性っていうのを再確認してます。ほんまにね、風がね、ほんまにね、苦しい。一回、このね、テントで空気の層を作ってあげることの、ね、大事さ。 そまあなんとかね途中の行き道とかでなんかこう代用品ね買えないかちょっと探してみようとは思うんですけどねまあねそんな感じで今日はねなん新町何やったっけな忘れたけど糸魚川向かう途中のなんかところにいますだから今日糸魚川向かって電車こいていこうと思いますじゃあ行きます 松尾芭蕉のね芭蕉区域というのがあったね立ち寄っていましたえわ、ー、の番やぶいぶにゅうみはブ ブ, ーミー ブ, ブ, ブありそう海ブって書いてますねねあのまあ意味はですね、まあ、これちょっと旅したものしかわからへんと思うんでちょっと説明は差し控えさせていただきますね見てください なんかあれ多分昔のトンネルですかねなんか塞いでるんでしょうけどなんかいい感じですねたら汁をおってくれる方がいらっしゃいました<笑>足りない分はそっちに、はい、さっきね声援いただいた方なんですけど翡翠海岸っていうね、えー、富山県の海岸でね、えー、声かけ水材大体一見怖かってる方なんだけどお話しかけたらねすごい気さくで えー、もうねあの口調もすごい柔らかくて、ね、あのあの本当に楽しい時間を過ごさせていただきましたね、まあ、ちょっとカメラとねロックオン も, ちょっと、まあ、もう NG というかね寄せ て, てくれと か, かったんで残念なんですけど、えー、いやほん、ね、まに、あ、これが旅の楽しいところですよね、えー、ここからちょっと山なんで人とは会えないと思いますけど頑張っていきます えー、というわけで糸魚川市に入りましたいやここのサッカーチャリ登ってくるのマジしんどかったですねこれどういうたらやろうなもうイメージ長島スパーランド の, あのジェットコースターあれをもうチャリで登っていく感じですねいやちょ待って道路に石落ちてんねんけど や, やばすぎ いや怖いよなんかさっきからちょっとなんかパラパラパラパラ言うでるし親知らずというねなんか奥の細道の歴史的スポットがあるみたいなのでちょっと行ってみたいと思いますこの親知らずというのはですね えー、あまりにもねこのその海岸沿いが荒波で断崖絶壁やったのかならしくてもう親も親子もお互いをもうたまってられないというねまあ、そういう由来があるみたいですけども、えー、これ待てよこれこれ引き返した方がよくね これはきついな。これやばいな。カメラさんだ大丈夫。カメラさんだ大丈夫機材。着きました。ここが親知らずと呼ばれた。断崖絶壁やった場所ですね。奇跡な紹介しておきますんで。 興味ないい。スキップしてくださいここね天検親知らずっていうね、えー、歴史的な断崖絶壁で、えー、そこをねなんか明治天皇が来られたらしいんですねでそこで、あのー、危ないんで腰を折られて歩かれたとでそれを、まあ、こんな明治天皇を歩かしてしまったと思った人が、えー、なんかここのトンネルをちゃんと山整備しようっていうことになって、まあ、その一環でね これが親知らずレンガ飛んでるっていうらしいですねこれどこまで入っていってんかな ここまでも続く道くにはときにはおい誰かいるのかおい誰かいるのか聞こえてたら返事してくれ。 いるんだろうな、ウィジェームズジェームズお前も弱いなぜなら足りないからだ憎しみがお前前は弱い、弱 い, い、弱いなぜ、なぜ、なぜ足り、足りないからだ憎しみが これから72時間あなたを指し続ける坂道トンネル草のバラ一本バゲタニ 600m ぐらい歩いてきましたかね出口がもうすぐですこのここを抜けると一体何が張ってるんでしょうかね なんかおばあちゃんがよくここまで来たねとか言って出迎えてくれたら嬉しいなトンネルを抜けるとあぶねトンネルを抜けるとまたトンネルだったねなんか主人公やったら燃え上がる展開ですねトンネルを越えるとまたトンネルだったってああここにまだ階段があってもうここはいいやもう俺は正直 しんどいえー、なるほどねなんやろ、昔はここも使ってたんかなもう崩落してるんですけどトンネルの先で出会った方って言って、うん、先だねはい、<笑>ここねそうですまさか僕もちょっと落としてびっくりしましたけどいやいや、誰かいるんか、ね、こって時あっちの夫婦2人でさ<笑>あなた途中でやめたんかなああ、そうなんですか、うん 入っていっちゃああまあね、うん、この長いトンネル入ろうと思うやつ、あんまいないですよね、多分うどうしようかなと思って思、<笑>せっかく来たから、そう、せっかく来たから、<笑>この、下のまで行ってみかあっ、どうぞ、大正の開通から1956年、1965年まで、ね、使われたらしいですで、ね、北陸道の、えー、な荷物とかの輸送に活躍してたということらしいですね。 まあ、なんか、歴史的にね、あのー、鉄道の歴史の他に、えー、なんかレ、レンガ。保存状態の良 い, いレンガはなんか価値があるってなんか書いてますね、うん。はい。まあ、あとね、そう、トンネル内にはなんかね、蒸気機関走ってたんで、ススついてるんですよ。僕も先壁に手ついたらなんか、手めっちゃ汚れて、はい。とか、ですね。じゃあ戻りますか。 あー薄暗いトンネルだなあーてかなんか出そうじゃねえおいお前急に触んなよびっくりすんじゃねえかえいや僕あの触ってないけどいや嘘つくなってお前マジビビるからよいや本当に僕も触ってないよじゃあお前俺たちの中に誰かいるってんのかよえてか俺 どれで来なかったっけ<笑><笑><笑><笑><笑>